皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年3月21日、バンマの塔5の祭壇を、サポさんで完全制覇しました。構成はいつものバンマ構成ですが、カカロンではなく、くしゃらみを呼ぶのがポイントです。途中の爆弾岩は、無視しても構わないのかもしれません。5の祭壇は、ギラムマジックがなくても完全制覇できるので、5、1、2の順番でやるのが良さそうです。 そんな感じで、3つだけクリアしたのがこの状態です。バージョン 6.1 で追加された報酬は、これでほぼ全部もらえます。今はもう、大紋章の材料だけで十分なので、3と4はやってもやらなくてもいいという感じですね。バージョン 6.1 のメインストーリーの途中ですが、ひもときさんとエリーゴ調査員の追加クエストをやりました。 追加クエストというか、後日談というか、これもメインストーリーの一部なので、熱いうちにやっておくのをお勧めします。ひもときさんのクエストは、本当に切ないものでした。エリーゴ調査員のクエストは、本当にベリナードを滅ぼさなくてよかったと思えるものでした。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。